ということで、えー、僕の旅バイクを紹介したいと思います。まあ、まずは外見はこんな感じです。ピンクナンバーなんで、えー、原付ですね。125cc のバイクでございます。川崎 KLX125 です。かっこいい。結構昔、ね、からね僕、この KLX125 に憧れてて、125のバイクめっちゃ欲しいなってずっと思ってたんですけど、なかなかもうないじゃないですか、125のオフロードバイクって。てかこれしかないから、原稿型。えー、これにしました。 こんな感じです。で、えー、っとですね、まあ、ここにエンデュリスタンっていう、これエンデュリスタンって読むんですけど、のタンクバッグとシートバッグが付いてるんですけど、これね、簡単に取り外すことができるんで、まあ、そこら辺からちょっと説明していきたいと思います。まあ、コックピット、こんな感じですねで。で、僕の視点はいつもこんな感じになってます。たぶ皆さん気になってるのが、これだと思うんですけど、これ、インスタ 3601R っていう360度カメラなんで、こっち側にもレンズあるし、 こっち側にもレンズあるっていう感じですね。まあ、僕が日本一周スタートみたいな感じの時に、あの、夕日の映像とかあったと思うんですけど、あれが、えっ、ー、と、これで撮影したやつですね。で、これね、ブレるんですよ。こうやってもちろん走行中に。でも360度カメラって、手ブレっていう概念がないんですよ。上も下も右も左もないじゃないですか、360度に。なんで、えー、別にミラーがこうやってブレようとも、映像自体はブレてないんで、ここで全然 OK です。これは GoPro の、こういう、 こういうやつを接着剤とセメダイン。接着剤はすぐ取れちゃうんで、セメダインがいいですね。こういう振動するとこは。セメダインでつけて、こういうふうに取り外しできるように。取り外しできるようにしております。で、まあ一応オフロードバイクなんで、ミラーはこういった可変式で、えー、なんか倒れそうな時とかは、これをピッピッピッピッピッピッピッッってして、こう、ミラーが割れないようにできます。 次、この辺ですね。スマホのホルダーです。まあ、よくあるやつですね。これ、本当はチーなんですよ。これね、iPhone 11 Pro Max なんで、チーに対応してるんですけど、よいしょ。チー対応、かつ、ここにですね、USB の出力があるのを見えますでしょうか。ここにちょっと青いのが見えると思うんですけど、これ USB が1個ついてるんで、まあ、USB でも充電できるっていう感じですね。 はあのこういったケーブルは必要なくなるんですけど充電速度が5分の1ぐらいの速度なんで正直使えあのなんかこうずっとこう使おうとは思わないので USB で接続しておりますそっちの方があの5倍ぐらい充電速度が速いんでちょっとうざいですねこれで僕のちょっとこだわりポイントなんですけどこれ、まあ、普通のさライトニングケーブルじゃないですかねでもこれよく見ると3本に分かれてて <笑>これちょっとね、これちょっとケーブル長いんですけど、僕の使ってるケーブルはこんな感じで、ライトニングケーブル、t y p e C、マイクロ USB っていう感じで、1本のケーブルで3つ充電することができるんですよね。なんでここ1個しか USB ポートないけど、実質3つまで 充電することが で, きますで、僕今これ、今皆さんが見てるこの映像は Galaxy、えー、の S20 プラスっていう一番 Android のフ ラ, フラッグシップ機で撮影してるんで、この皆さんが見てるこのスマホは、えー、タイプ C で充電します。で、iPhone はもちろんライトニングケーブルで充電する。で、えー、マイクロ USB が余るんで、マイクロ USB はまあカメラとか。 いろんなものを、こういったカメラとかをね、充電するのに使ってます。なんでこれ1本あると、めちゃくちゃ便利です。まあ正直バイク旅ではもう絶対にこれ必要ですね。今回ちょっと長いんですけれども、もう1個、こういった短いのとか、これもね、こんな感じで、短いですけど、こんな感じで3つに分かれております。で、これ3つのやつと4つのやつとかあるんですけど、僕あの、20本ぐらいいろいろ使ったんですけど、今まで。3つのやつが一番使いやすいですね。 こういうのもあります。これは、これ2本なんですけど、t y p e C とマイクロ USB みたいな感じですね。結構ここにもありますね。これもそういうケーブルです。2-in-1 ですね。1-in-1 は持ってないです、僕。必ず 2-in-1 以上を使ってます。そうせんともったいないです、USB ポートが。で、えー、これがですね、エンジュリスタンっていう、えー、防水バッグです。これですね、見てもらったらわかると思うんですけど、ターポリンっていう 素材ででできててウォーーープルーフなんですよでここももちろん iPad 入ってるんですけど iPad のとこも防水やし全部防水なんで雨が降っても、えー、大丈夫っていうやつでございますなんであので防水カバーとか必要ないやつですねでこっちも、えー、防水カバー必要なくてエンジェルシュさは全部防水性でできてるんで防水性の素材でできてるんでもう雨が降っても、えー、この中身は大丈夫っていう感じですねでこの中なんですけど、えー、タンクバッグの方はもう全てカメラでございます、まあ、マスクね これ薬なんですけどメガネなんですけどもあとは全部カメラですこんな感じです、えー、充電ケーブルと GoPro のバッテリーと RX100 のバッテリーと今回のメインカメラである RX100M5 ですこれで旅しております、えー、こんなちっこいカメラでいいのと思うかもしれないんですけどこれ1インチサイズのセンサーを積んでるんで画質は鬼綺麗ですと GoPro ですね え、7を使ってます。と、えー、360度カメラ。と、まあ、iPhone 11 Pro Max なんで画質めちゃくちゃいいですし、と、Galaxy の S20 プラス2020年、あの、5G の、5G 電波をつかめるスマホです。一番新しいやつです。かな。あ、ここに青いやつは、ドローンが入ってます。ちょっと、出すのめんどくさいんですけど、ドローンが入ってます。で、もともとドローンの、えー、の箱、 に入れてたんですけど、ドローンの箱に入れて、このタックバックに入れると、ドローンだけで容量がいっぱいになっちゃうんで、この前回紹介した e ージーラッパーに包んでドローン持ってきてます。正直 e ージーラッパーがなかったら包んでました<笑>。っていう感じですね。財布はここに入れてます。僕はもうキャッシュレスしか、あのー、僕はもうキャッシュレスなので、もうこれだけです、財布は。 ほとんんどなんかクイックペイとかでエディとかあとカードで使うんでもう現金はほとんど使わないです こ, こんな感じですねで iPad なんですけどあのバイクに乗ってない皆さんはバイクに乗らない皆さんは知らないかもしれないですけどツーリングマップルっていうあのツーリング用の地図があるんですよそれの電子版があるんで iPad の方がいいかなと思って iPad 持ってきたんですけどこれ iPad1 台2台そして撮影してるこれ3台で僕3台持ってるんですよスマホとか iPad を。 今の旅で。正直 iPad はめっちゃお荷物になってます。これいらなかったです。ツーリングマップルはこっちでも見れるんで、正直ちょっと邪魔ですね。一回も使ってないのに、しかも結構重いんで、うん、正直めっちゃ邪魔。これだけは、もうこれだけだよね。旅、今回のね、旅の道具、たったこれだけなんですけど、iPad だけマジでいらんかった。これはちょっとまた反省点ですね。次、こっちですね。 後ろのシートバッグなんですけど、こっちももちろん、えー、防水でございます。えー、三脚。今、あそこにもね、大きい三脚あるんですけど、こっちにもちっちゃい三脚を一応つけてます。で、開けると、こんな感じです。ケーブルと、これ、ね、日本一周っていう、あのー、僕のツイッターとかね、見てたらわかると思うんですけど、こういった日本一周中っていう、こういうものをね、作成しております。 でこういうものってあの A4 用紙とかでさなんか木の板で作ってる人もたくさんいると思うんですけどこれ見てもらったら分かると思うんですけど穴が開いてるんですよでもちろんそのターポリンっていう素材でできてて防水性なんでここに例えばここにこうつけてたりさリュックにこうつけてたりしてもこう風でなびかないんですよねこれ穴開いてるからだからめちゃくちゃいいで防水やし劣化もしないからっていう感じで でも日本一周ではないので今回の旅<笑>なんか写真撮るときとかにつけようかなと思って、うん、今回あんまり使ってないですっていう感じかなで中身は、えー、こんな感じになっておりますでエンデリスさんのこのシートバッグのめちゃくちゃいいところはこれ見てくださいこれねケーブルこうやってつなげてると思うんですけど、まあ、これ多分ケーブル入れるやつと思うんですけどこんな感じでねケーブルをすごくすっきりまとめることができるんですよでこっちのシートバッグ タンクバッグも、ここにほら、同じようなやつがついてて、ここにね、ものすごくこう整理がしやすいんですよね、ケーブルを。っていう感じで、エンディリスさんはめちゃくちゃ気に入っております。で、この中は、えっとですね、どっから説明しよう。これ、ちょっと扇風機なんですけど、もう全部電子機器とかでございます。これだけね、ちょっとあとで説明します。はい、こんな感じです。 えーっとですね、今これ今これですね USB が1本つながってるんですけどこれバイクから線が来ててキーをオンにした時だけキーオンにしますねオン見えるかな 反射で見 え, あ見えますね。2.6、11.3、5.2V っていう感じで、えー、キーオンにしたときだけ、えー、電気が来るようにしております。で、ここで何がしているかというと、えー、バッテリーをですね、モバイルバッテリーをたくさん持ってて、こんな感じで、えー、モバイルバッテリーに、えー、充電するようにしています。なんで、後ろは、えー、バッテリー充電のための箱みたいな感じですね。 でここ3アンペアで出力できるんでこれモバイルバッテリーまあこれもねさっき言った通りあり、のー、3本の線なんでえー、まあ3分割してとしても1アンペアで充電できるんで、えー、大変重宝しておりますで僕がね旅にめちゃくちゃおすすめなモバイルバッテリーがあるんですけどこれかなこれねちょっとどこのメーカーのものかわかんないんですけどこれめちゃくちゃおすすめなモバイルバッテリーなんですけど 大体こういう風なサイズのモバイルバッテリーって、こんな感じで、USB ポートって2つしかないんですよね。まあ2つプラスタイプ C から最近。なので4つしかないんですよね。けどこれ、見てもらったら分かると思うんですけど、えー、普通のフルサイズが1、2、3個ついてて、でここにね、タイプ C もついてるんで、まあ実質4ポートあるじゃないですか。で、タイプ C は充電もできるんで、えー、充電もできるし、で、これ、 ライトニングケーブルなんですけどライトニングケーブルでもこれ充電できるんですよこのモ バ, モバイルバッテリーでしかもここマイクロ USB でも充電できるんですよ何が言いたいかっていうと例えばさっきのこのケーブルあるじゃないですかねこのケーブルって例えばじゃあ t y p e C あるじゃないですかね t y p e C をじゃあこのモバイルバッテリーの充電に使いますとはいはいこれでもう Type C を使いましたでは残りのケーブルは えー、マイクロ USB とライトニングケーブルです。じゃあこのマイクロ USB はじゃあ、これマイクロ USB なんですけど、えー、マイクロ USB はこのライトを、えー、充電するのに使いましたとで。残りですね、1本ライトニングケーブルが残ってますと。でもライトニングケーブルなんて iPhone 以外充電できないじゃないですか。なんでこの 3-in-1 の、えー、ケーブルで も, もう2本しか結局使わないじゃんと、ライトニングケーブル使わんじゃんと思うかもしれないですけど、このモバイルバッテリーは ライトニングケーブルでも充電することができるので、この 3-in-1 のケーブルを余すことなく使うことができるんですよ。で1本で3つのバッテリーに充電することができるっていう、えー、相性がいい。このケーブルとこのバッテリーはめちゃくちゃ相性がいいんで、うん。すごく重宝しております。で、しかも秘密兵器はまだあって、実はですね、こっち側、ちょっとあれしてるんですけど、 あったこっち側のケーブルこれもね一緒のケーブルなんですけどここだけなんか1本ついてるじゃないですかこれでこれ ね, これね取り外せてて取り外すともちろんライトニングケーブルになってるんですけどライトニングケーブルをライトニングケーブルをマイクロ USB に変換するアダプターなんでこういうのを使いこなせばこれで。 タイプ C、マイクロ USB2 つみたいな感じでもう状況によってめちゃくちゃたくさん変えられるんですよ、これ。このコネクタとかを使えばね。なんで、えー、まあモバイルバッテリーね、大体最近のモバイルバッテリーはパタイプ C で充電するものが多いんですけど、もしくは、えー、マイクロ USB で充電するんですけど、充電の方法がたくさんあるから、このス、えー、3-in-1 のケーブルを使って、かつこの変換アダプターを使えば、まあどんなものが来ても、この10ケーブルを 余すことなくフル活用できるんで、あのー、USB ポートを無駄にせず、このね、USB ポートを無駄にせずに、えー、スマートに電子機器を充電することができるという、えー、僕なりの旅のノウハウです。で、まあ、これモバイルバッテリー類があるんですけど、これがですね、えー、空気入りです。まあ、今回オフロードバイクなんで、 もうオフロードを走るときとか空気圧を抜いて、走るときとかに空気を抜いた後に、えー、空気を入れるために、また使うために、また空気を入れるために、えー、入れてます。こんな感じですね。モバイルなんですけど、全然これで。これオーストラリア州でも確か使ってたのかな、えー、とても信頼している空気入れでございます。空気入れ。 と、さっき、えー、後で説明済ましていった、これなんですけど、これは、えっと、工具が入っております。こんな感じです。これも工具入れですね。えー、六角レンチとか、えー、マイナスドライバー、プラスドライバーのセットのやつですね。が、1個。これ、パンク修理です。えー、ラジオペンチですね。 こういったレンチとか、えー、モンキーですね。で、これが、えー、パンク修理のその自転車、あ、じゃなかった、タイヤを取り外すためのやつです。これね、めちゃくちゃおすすめで、これ4本入ってるじゃないですか。4本入ってるけど、これ2つで1本にできるんで、これネジの部分を回したら1本になるんで、あの、折りたたみできるんで、こういったあのー、荷物を少なくしたい人にとってはめちゃくちゃ、 便利なやつです。デイトナーかな確か。ただちょっと重いのがちょっと難点ですけど、これめちゃくちゃ便利です。っていう感じで、えー、パンクしても大丈夫なように、えー、準備しております。で、これとかはね、えー、ここら辺かなこれ多分、こっち側の後ろ、こ, こっち側やと思うんですけど、とかのタイヤを外せるようにしてるんで、えー、こんな感じでございます。これ何なのかというと、ミニシェラカップなんですけど、例えば、例えばどっかのボルトを取ったときに、 なんかこの中にこう入れておけばなくならないからこれめっちゃ地味に便利です。これはえゴムですね。あのー、スマホホルダーとかを固定するのにあの使うゴムです。すぐ劣化しちゃうんでこれ。と、えタイラップですね。タイラップこんなにたくさん入ってました。ミニヒューズ。ヒューズが入ってます。 すると、えー、今回 の, その工具の中で一番おすすめしたいのが、これ、タフブローンっていうんですけど、これただのね、なんかテープみたいに思うかもしれないですけど、これね、ただの笹みたいな肌触り的になんですけど、これね、お湯をかけると、鉄ぐらい硬くなるんかな<笑>っていうやつなんですよ。なんで、例えばね、例えばなんだろうな、例えばじゃあ、ここ、この部分が折れたとするじゃないですか、ポキって折れたとしても、 これをぐるぐる巻きつけて、これ何も別に今くっつかないんですけど、これをぐるぐるこうやって巻きつけて、巻きつけてこうやってね。で、お湯かけたら、ケツぐらい硬くなるんですよ。この、この白いやつが。なんで、これ、ピュンってまた、治るみたいな。まあ、応急処置ですけどね。みたいな感じで、これ何にでも付けるんですよ。例えばじゃテントのポールが折れたとしても、このタフブローンでぐるぐる巻きつけて、お湯かけたら、治るんで<笑>、これね、めちゃくちゃ便利で、接着剤とか、 ガムテープとかそこら辺の代わりになります。たったこれだけですけど、タフブローンめちゃくちゃ便利なんでおすすめです。ただちょっと高いですね。5000円ぐらいします。も, うもっともっとね、これあの10分の1ぐらいしか持ってきてないんですけど、うん10、これの10倍ぐらいあって5000円ぐらいするけど、タフブローンって概要欄貼っときますね。っていう感じで、えー、っと工具はこんな感じでございます。まあ、正直ね、まあ、これがあればこと足りると思うんですけど、 まあ、一応、ミラーのこれがねまあスマホホルダーとかまあいろんなとこですね。マイナスドライバーとかもあるんで、プラスドライバーとかこれもねたくさん使うし、モンキ ー, えーミラーの調整とかであとパンク修理キットですね。パンク修理キット、この中にいろいろ、なんていうんだっけ、ソケットもあるんですけど、これはあのだいたいバイクのシートとかにアクセスできるようにとか、あとはアクスルシャフトっていう、ここの。 タイヤを交換するときに使うやつですね。が、こんな感じで入ってます。と、モンキーですね。ああ、と、えー、ラジオ、ペンチですね。っていう感じで、もう本当に自分のバイクに必要なだけ、本当にあの、自分のバイクに必要なものだけを持ってきております。これとかもね、あの、なんていうっけ、これ。これとかもあの、自分のこの KLX に合うやつしか持ってきてないので、すごく工具も、タイヤ交換できるぐらいのレベルの工具があるんですけど、けど、 ちちっゃいいい少ないという感じですねこのタフブローンとあとなんだろうこの 3in1 のケーブルとさっき言った僕のおすすめのモバイルバッテリーとかはちょっと概要欄の方に貼っておきますね、えー、このモバイルバッテリーめちゃくちゃ便利でパソコンも充電できます僕が使ってるのはバイオのパソコンなんですけどあの MacBook もこれで充電できるんでめちゃくちゃマジ便利なんで、えー、ここら辺は概要欄の方に貼っておきたいと思います あ, あと1個もう1個あった これもね、ちょっとおすすめしたくて、これもめちゃくちゃおすすめしたくて、これユージャックさんの、キャンプメーカーのユージャックさんの、えー、モバイルバッテリー兼ライトなんですけど、このライトね、めちゃくちゃ明るいんですよ。もう鬼明るくて、もう正直もう、これが1個あれば何もいらないっていうぐらいのレベルで明るいんで、あの、撮影一応ね、あの、これはキャンプ道具として持ってきたというよりも、撮影機材として持ってきてるんで、例えば真っ暗の中、えー、撮影したいとき、 とかはもうこれで光を焚いてて、えー、撮影してますこれマジもうね、僕これ3台持ってるんですよ。のうち1台を、あのー、持ってきたんですけど、これがないと正直僕の YouTube 撮影はできないっていうぐらい、もうずっと使ってて、去年ぐらいから使ってるのかなあ今年ぐらいから 今, 今年はもうずっとこれ使ってて、もうこれがないとね、これよく僕夜の撮影とかに使ってるんですけど、こういうさ三脚とかにこうフックがあるんで、この三脚とかにこうつけたりして、 で、こんな感じで、あの、撮影すれば自分が明るいんで、もうこれがないとね、YouTube 撮影はできないってぐらい、マジでこれ便利です。もうこれね、本当におすすめなんで、しかもこれ、6000? しかもこれ1万 mAh ぐらい容量があるんで、ライトとしてもいいし、モバイルバッテリーショットとしてもいいんで、これはマジでおすすめです。で、ライトの光も白い光から、オレンジっぽい光まで調節できるんで、もうこれがないと YouTube 撮影はできないってぐらい、 YouTube にはめちゃくちゃ重要なやつです。写真撮る方にもおすすめです。っていう感じですね。えー、バイク紹介こんな感じです。ということで、えー、バイク紹介こんな感じでございます。まあ、結構ね、荷物少ないかなと思います。YouTube 撮影のためにね、バッテリーがたくさんあるとか、カメラがたくさんあるっていう以外は、結構もう洗練されてるぐらいかなと思います。今回ね、こっち側にも 装備あるんですけど、マジでいらないのは、まあ、iPad だけですね。iPad だけマジでいらんかった。まあ、こういったね、旅の装備とかはまた今度紹介しようかなと思います。ヘルメット、帽子、えー、ボンベルのいつも僕が着てるやつですね。オレンジ色のゴアテックスのジャケット。でこれはシンプスのやつはこ腕につけるプロテクト ID のやつでございます。と、グローブと、と、えー、ブーツですね。フォーマーのブーツを履いてます。ちょっとゴミなんですけど、と、えー、リュックですね。 っていう感じで、えー、旅をしております。なんか参考になったら幸いです。ってことで旅3日目スタートしましょう。